私たちの秀夫君は、17年間の人生を大石管伝承と言う心臓病と共に歩んでおりました。高校生の時、いね、旅立ついに食べ出すことになりました、ね。秀夫君が数々の死を残しておりました。父の私が作曲しました。皆さん、 ごつごつしてますちょっと雨模様ですねカッパをちゃんと引きやっぱり登った方が良かったですねよかった 白とホリーとそして醤油カバン全部をねたったもの